考えた「なぜ今日はこんなに憂鬱なんだろう」「通り過ぎる人たちの足音が」「なぜ長く見つめた聞こえたんだけど」「救いなんて求めちゃいないよ」「ただただ繰り返しつまらないの日々」「景色なら無機質な日 I'll、mm -hmm.